それでは第1問。ダチョウのオスはどっちでしょうシンキングタイムは10秒です。わかりましたかそれでは正解に移ります。正解は1番です。オスは黒い羽とピンクのくちばしをしています。続いて第2問。ダチョウの足はこの中でどれでしょうか どれも恐竜みたいな足ですね。果たして正解ははい、正解は3番でした。ダチョウの足の指は2本しかありません。ちなみにですが、1番の足はエミュー、2番の足は低いイの足なんです。最後の問題です。生まれてから6ヶ月のヒナは1と2どちらでしょうか さあこれはなかなか難しいですね正解ははい正解は2番でした羽をよく見ると違いがわかりますよ以上でクイズは終了です